よしゆきビジョン私は今動物園に来ていますゾウの前です彼らは持っていますとてもとても立派な長い花を